えー、皆さん、こんにちは。いっぱいのお運びありがとうございます。紹介に預かった通り、本日この、えー、会場での演舞が我々チームの最初の演舞となります。皆さんへどうぞ、えー、生まれたてのムクドリのヒナをめでるような温かい気持ちで見ていただければと思います。一つよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは早速。 一石申し上げますケニーニ16年彼が育ちましたのはガガとして相連なられる多蘭の山に囲まれた喜一という小国でございますこの喜チという国は大変に恐ろしい呪いにとらわれておりましたそうここでは一つ太陽が沈むたび夜が長く訪れるというこれは青年雪かけが 世を呪い、世に呪われ世を呪い世に染まるその暁月の一石我家計を望む者なり、いつの間 や, やや行 野行のエスパー<音楽>よろしくおな。 このは王者の世をはっさまよいため授かったわけではない竜をうし、鬼対し、父がば、おるとも、敵討ち、花火山の病、愛、ファミエルは、最後の光を奪われ、鬼と呼ばれた手負いの獣を、旧敵スラム。 偽りと真の鬼は人の中に潜む異形の手を取り不密の木その身を溶かす。 聞 こ, えるかこの声が恨みを飲み続けた弱者の怒り騙され奪われ泣くにも泣けず一つ歩めば 人生を震わせ二つ歩めば大地を揺らせさまよいあるのは獣か人か人を大する芸のやかだに叩きつけるわ 万国る拳と真偽の斧我が名は君津が真じ雪影<音楽>一人笑いの渦巻み色と不良喫かの耳色と見果てる天害 夜の泊まりの励みから一回夢見たら赤土色が胸に刻むはまだ見ぬ掛けい真夜空は明けなさに野行に挑む影一つ火風見よう泉七夜 ケニー方法で野行の一席、ありがとうございましたありがとうございました長谷ありがとうございました